俺とうとう借りちまったよマイエンジェルを借りとってまさかレンタルだって分かってるけどもう手放せないかもしれねえ な, な君がそこまで本気になるなんて一体どんなレンカノなんだ何言ってんだ俺が出会ったのはレンタルビデオ屋で借りたこの子だ企画者だから女優の名前は分からねえがこんなドストライクな子は生まれてそれより次回のカノカリはえ真実と彼女カズチンにも貸してやるからねおおっ俺がこの三馬バカは